はい、えっと、ここ屋根屋さんに隙間あったところを塞いでもらいましたちょっと見栄え悪いんですけど防水シートをかぶせてあるっていうふうになってますで中見てみましょうかで中を中から見るとこんな感じで。 隙間は完全に塞がれてますねはいあこれで雨水とか動物とかの侵入する心配もなくなりましたねはいそんな感じです